ンンプソンハウス来ましたキラーはハントレスかもう仲間が見つかっている急いで回そうネアも来たね ダウンまでが早かったうまいキラーかなまずいここに吊るすのかみんなこっち側にいるなおまわりして助けに行こう 俺きっとギャールよ。ピンクのネアもう一人いた。ここ蹴られちゃうなー。とりあえずみんな離れよう。さっきの発電機の近く、見回ってるかな急いで治療しちゃおう。 俺はさっきの発電機回そう奥でチェイスしてるのかなここのフックに釣るつもりだ 他の二人は上にいるのかハントレス二階に向かってる。この位置怖いな。ここで治療して大丈夫上から狙われそうで怖い。 そうだねありがとうねあ次がラストで狙われるはずだから止血剤使ってもらおうこのピック重労働すぎ姿見られてるからラストのねあ狙われちゃうな 今しけ剤使いったね。それでも追いかけられちゃうまずいこっちに来たネアを守らなきゃえなにその時間差攻撃ごめん大人気のフックへ輸送される。 いたち持ってるなークローデットうまいこと隠れたねまずいあっちにはラストのネアがあ二人いるなら治療してもらいたいな 2人ともありがとう中央付近にハントレスいて回せないからここにしようあのフックしかほぼ使ってない 仲間が助けてくれそうだなうーんあれは厳しいな目の前に釣られちゃうな。 僕で回してる二人のところに行ったね。戻ってきそうだから離れよう。来ないかなよし早いとこゲート開けよう。って言ったけどゲート場所見てない俺。倒れたのゲート付近かなもう一つはこっちだ。 担ぎ上げないのは他に誰かいるのかクローデットゲートお願いお行ってくるちょっと待って目の前はやばい。 誰か今のうちに行けないかうわ突っ込んできたダメだ戻っちゃった誰も行けてなかったか Nothing. <coughs>